こちらこの耳と未来へパラメーターをもうかっこいいはいこちらでっかここちょっと押すとお出っ張りがタップすることによってあ結構がっつりはまってますねはい補聴器とも周音器とも違う新しいコンセプトで誕生した第3の聴覚サポートデバイ ス, スマート周音器本番いきますよーい カメラオッケー音オッケーやっちゃオッケーよいスタート はい。金未来ガジデット大好き YouTuber 監督です。先日ですね、父とですね、話した際に引き返される瞬間がありました。でも、60歳を超えているので、ちょっと耳が遠くなったのかなという印象でした。そういったところでですね、補聴器という話になりまして、ただ補聴器といってもですね、かなり高額なんですよ。ちなみになんですけども、以前ですね、この監督ラボを来た時にですね、お掃除ロボットがあるんですよ。で、それを見てですね、興味津々になりまして、数ヶ月後ですね、実家に帰った際には、1万円高いですね、 本場のルンバがですね存在しておりましたといったところを踏まえてですね調べまして今回この商品に行き当たりました昨年に発売されたばかりの最新のガジェットなんですよというわけでですね実際にその商品を使ってみましてこの商品の特徴ですとか使い方ですとか網羅できる動画を作りましたのでご覧ください見た目はイヤホン 中身はスマート使用機こちらの商品を紹介していきたいと思います1年に1回ですね世界基準でやっておりますカフェイン見本市2020年こちらですねイノベーションアワード賞を受賞しております 他にもですね、こういったですね、近未来ガジェットが出展されておりました冒頭でもですね、説明した通り補聴器と収音器まずこの違いからですね、簡単に説明したいと思います補聴器というですね、名前を使うには国の基準がありましていくつかの機能をですね、兼ね備えている必要性がありますこちらの商品はですね、医療機器ではないので家電量販店で気軽に買える商品となっております こちらの商品なんですがスマホアプリと連動することによって環境に合わせたモードの切り替え自分好みの大きさや高さに調整することができる注音器となっております他にもですね周囲の雑音を減らして聞こえやすくしたりですとかこちら音楽も聞けちゃいます通話もできますまあイヤホンですからね 現在のですね日本の補聴器事情についてちょっと調べてきましたのでお伝えしたいと思います人間誰しも備わってます聴覚細胞はですね老化によってどんどんと死滅をしていきますそしてこれはですね残念なことにですね再生することがないものとなっております いわゆるこの難聴をですね放置しておきますと脳への外部刺激が減ることによって認知症にもですねえ繋がってくると言われておりますはいというわけ で, ですね国内の難聴者数がですねこちらはい補聴器まあ集音器ですねえつけてる方がですねドイツが 34% イギリスが 41% 日本なんですがこちら あれって思いませんかじゃあなぜ日本ではこの補聴器、集音器が普及されないのかと言いますと、補聴器は医療機器にですね、指定されておりましてですね、高額になってしまうんです。各国はですね、公的補助の対象になっているのですが、日本では医療機器にですね、指定されていないというわけで、高額になってしまっている現状です。他の要因としてはですね、まあ、やはりデザインですね、そういったとの見た目のハードル、そしてまあ、集音器に関しては多少安価にはなるのですが、 個人のですねやっぱその耳の具合まあそれぞれ人間違いますからねその部分で難聴に合わせたですね調整機能がついていない機種が多いというわけですねそしてそこで出たのがこちら オイルスマートイヤーこの耳と未来へというわけでですね先ほどのですね問題がほぼほぼ解除されておりますスマホアプリに対応させたことによって自分好みの超音調節ができますしかもですね周波数ごとにですねそういったそのパラメーターを上げることができますそしてですね価格が約10分の1程度のお値段で購入できちゃいますまだ何と言ってもこのデザインがねもうかっこよすぎませんかではですねお待ちかね、えー、開封の儀いきたいと思います では開けさせていただきたいと思いますはいすごい高級パッケージ開けますとはいまずこちらなんですが3枚入っておりました1つ目が取扱説明書はい結構大きく書かれておりますの で, で続きまして安全にお使いいただくためにという冊子です見てくださいこちらでっかっ<笑> ありがたい装着方法です ね, ですねまあ、分かりやすいですねそしてですねなんとこちら使い方動画も入っておりますしかもですね DVD 家の面倒くさいなって方はこちらですねスマホで見れちゃうというこれはありがたいあ結構がっつりはまってますねはいこちらです取り出し方はこあここをちょっと押すとお取れますねあちょっと音聞いてください こちらは磁石なのでこうやってひっくり返してもですね落ちませんね大丈夫ですね一般的なイヤホンとほぼ変わりありませんこちらを開けますとこれがコンセントの充電の部分ですねイヤーパッドこちらも後ほど紹介するのですが2種類のパターンが入っております充電する充電コード重長 な, な感じですね ははいでですねここからは、ね、スマートフォンの画面も、えー、お見せしながら、えー、設定をですねやっていきたいと思います早速ですね本体をですねつなげていきたいと思いますオリーブとオリーブスマートイヤーですねはいここからですねダウンロードすることもできますし、えー、取扱説明書の、えー、裏側にですね QR コードが載っておりますので、えー、カメラで写しましてはい来たダウンロードします はい、開きます。OK を押します。利用規約と個人情報保護方針を同意します。開始ボタンを押します。充電器から取り外すということで、本体を外していきます。次へ。はい、もうすでにもう剥がしておりますので、次へ。購入した時はですね、最初にこれ充電した方がいいんですけども、もうすでに終わっておりますので、次へを押します。 入れますでイヤホンチップを変えてください今現在ですねつ、えー、いているものがこちらですね結構密閉型がですね好きな方は追加で入っているものをこれにした方がいいです簡単につけることができますこちらを使いたいと思います次へオリーブの装着なんですがここの出っ張りがある方を上にしてはまればこんな感じでしょうかはいでは次へ行きます まず電源をオンにするときはですね親指でやった方が操作しやすいですですので2秒間を押します12電源が入りました「完了しました登録する」を押しますはいここからがペアリングです12345 で, では次へここはですね左側の「設定」を押します オリーブ 08C4 というものがこの商品なのでこちらをタップしますはい接続済みになりましたでは左上のオリーブを押しますで画面に戻りましたので次へ探すボタンを押しますはいペアリング完了しました開始自分の生年月日を入れますはいここはできるだけ静かなところでやってくださいでは、えー、OK ですいきましょうでは次へ 音の調整する前に操作方法の確認しましょうはい音がはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいしいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい 調整終了ですでは、同期のボタンを押していきます。動機。これでですね、もう自分専用のオリーブに変わりました。はい、ペアリング成功です。ホーム画面がですね、こちらです。今現在のバッテリー残量はですね、ここで確認することができます。環境モードがこちら、えー、3種類ございます。タップすることによって切り替わっていきます。雑音の除去、これはですね、除去するかしないか、これもオンオフで切り替えることができます。音量ですね、音が大きくなると、 収音レベルも高くなってくるというですねはいで続きましてこのイコライザーを押しますとはいパラメータ出ました細かい設定をですね超えて使うことができますで戻したい時はこの最適化を押すことによって えー、自分がですすね以前使っていたものに戻りますで操作方法がわからなくなってしまいましたらこちらのですねところを押しますとホームというところを押しますとでこれを押すことによってどういった内容に切り替わるのかというアプリに関してはとてもシンプルで分かりやすいので高齢の方でもですね 全然いけるかと思います。実際にですね、地下鉄の移動ですとかでこれを使いましたところですね、音が大きいところではですね、この雑音の除去がですね、かなり効果が発揮されました。基本的にこれ押さなかったら、ザーっていう音が生えていくんですけども、これを押すことによって、かなりですね、その雑音が下げられるので、なんかうるさいところでは、この雑音除去をもう黒くする。これでオンになります。会話モードはですね、 なんか声がクリアに聞こえるイメージ対面とかで話す時にはこの会話モードにすると声だけがちゃんと入ってくる形になりますそしてテレビモードはですね全体のこの周りの空間の音を大きくするようなそんなイメージとなっておりました以上となります使い方がわからなくなったらですねこちらの上のところを押すことによってホームページとあとお問い合わせ先があるのでこういった内容がですね分かりやすくですね書かれておりますのでこういったところを見る イヤホンととしても使うことができますスマートフォンで出ている音ですね例えばですね音楽の再生ですとか電話に出ることもできます本当に簡単ですこちらですね「電話を出る」というところに書いておりまして電話がかかってきたら1回こちらをですねタッチすることで電話に出ることができますで電話を切るときは長押しします122秒間で電話を切ることができます使わないときはですね電源をオフにした方がいいですね7秒間長押 し, します 終了します最近ですね耳が聞こえづらくなったかなと思う方ですねとてもおすすめな商品ですはいこちらの商品なんですが2万9800円となっておりますはい詳しい内容はですね下の概要欄に貼っておりますので ぜひご覧ください補聴器と比べまして10分の1で購入することができます。 いかがだったでしょうかオリーブスマートイヤーという商品を紹介させていただきました。この監督ラボではですね、商品紹介ですとか、あと映画レビューだったりですね、いろんなジャンルにですね、挑戦しておりますので、もし良ければですね、他の動画も見ていただければなと思っております。では、また次の動画で会いましょう